たじてていいいければという愛ののをしていまししまままり皆ささん、ん日日日本本、本、ですか。日本日本日本日本私もおじいましてよさこ い, よさこ い, よさこい今 楽しんでください。よろしくお願いします。ーす。あと、逆の途中にですね、えー、会場みんなでウェーブしましょうというふりがありますので、はいえー、上のステージのメ、ね、ンバーが B ームを会場に通過するときにですね、向こうの男の子2人が今、ジャンプしてるいる人が走りますので、それと一緒に会場でウェーブをしてみましょう。ちょっと練習してみます。よーいスタート<笑> えー、新とですね、2020年からなかなか重いような活動ができておらず2つ の, のお二人をかけになっていきましては、えー、3年ぶりの出演になります正直ですね、このステージを経験したことあるメンバーが今日ですね、このステージ上に大体5分の1ぐらいしかいませんまた初めての部分で緊張してなかなかね、思うように踊りができないかもしれないんですが全力で踊らせていただきます踊り子気を見ていただくお客様にラ お願いしますおやイそれでは今、新エリアからで、ね、す。 d e e e e e 新芸組アクトの皆さんでしたありがとうございましたさてここで、えー